皆さんこんこにちは今日はこちらの新型ノアこちらは最下級モデルの X になるんですけれども、まあ、こちらの車をお借りしまして高速道路で走行性能についてインプレッションをいたしますでこの車私初めて高速道路をしていただいていてかつこの車はガソリンの 4駆のモデルになります少し珍しいモデルになるんですけれども、まあ、こちらのしていただいてまず感じたのは非常に車が静かであるということですでこういった高速道路、まあ、路面が荒れてるところとか当然滑らかなところとかあったりするんですけれども全般的に車が非常に静かになってるなっていうことをすごく感じます。タイヤははこちらは 16インチのスティールホイールになるんですけれどもタイヤ自体の銘柄がプロクセスの J68 ということで SZ と確か変わらない銘柄のタイヤを履いていたと思うんですがすごくロードノイズも抑えられていますしこういったブロングツーリングをするということにおいても、まあ、疲れにくい。 不快を感じにくい車内空間にまずなっているなということをすごく感じましたでもう一つは足回りがすごくしなやかです非常に乗り心地がいい足回りになっているとまあ、いうことももう一つ大きな特徴かなと思いますこういった高速道路になってきますと橋桁の継ぎ目を跨ぎやすく ま、たいで走行するようになるわけなんですけどといった時に突き上げを感じるる車が結構多かったりすすわけ で, すでドーンっていう大きな衝撃突き上げ、まあ、それによって、まあ、車の乗り心地としてすごく<笑>チープなイメージであったりとか足が硬かったりとか、まあ、そういった。 イメージを持たれるわけなんですけれどもこの車は突き上げるっていうここだったら絶対突き上げるだろうなっていうところにおいてもほとんど突き上げというものを感じにくくなっていますですごく車として足回りもしなやかになっているというのももう一つ大きな特徴として言えるところなのではないかなと思います。でかつ 足回りがすごくしなやかな割には車もほとんどロールというものをしない、まあ、こういった大きな車車内空間がある車ですとどうしてもロールしやすい車としても結構重い車になっていますので、まあ、ノアボクシーとかですとまあ1700キロぐらいですか車重としては。 なるわけなんですけどまあそれでも普通の乗用車に比べたら当然車としては重いものになるわけなんですけどそういった時にロール感っていうものをすごく感じやすいっていうのがあったわけなんですけどこれはそれをね感じにくくなってるまあちょっと話戻るんですけどこういった路面の継ぎ目の部分こういったところで突き上げをすごくね感じにくくなってるっていうことですね。そこはすごくね ボクシーに乗った時に足回りがかなりね上 質, 上質な仕上がりになってるんだなっていうことをものすごく感じたところになりますあこれは結構いいねっていうでこれがなおかつ X という16インチのモデルの車になるんで タイヤサイズが SZ とかに比べると毎日落ちてるということなんで、まあ、そういった意味もあって非常に乗り心地がいいというところもあるのかもしれないんですけれどいやこれはこれで、ね、すごくそのイメージノアの X の最下級モデルに乗ってるなっていう今までだと少しこう安っぽさのイメージっていうのがあったかもしれませんけどそれが全くない。 ということですだから見た目と実際の走りとてすごくこう回避があるようなそういった車の仕上がりになっているなっていうことをすごく感じますでかつステアリング自体も一般道で走ると少しこう軽さが目立つところがありました壮多感がちょっとこう少しないかなっていうまあ私なんかどちらかっていうともうちょっと壮多感があった方がいいなって思う 人間なんですなおかつその操談感っていうのとプラスこのセンター付近の遊びができるだけ少ない方がいいもう少しこう俊敏なハンドリングを示すようなそういった車の方がいいなって思ってたんですけどでも高速道路乗るとやっぱりこう車速が伸びてくるので当然車の動きというのもかなり敏感になってきます。まあ、だからこういった 高速道路を走るセチュエーションにおいては、すごくちょうどいいぐらいのこのステアリングの遊びといいましょうか、この応答性というかがあるので、こういったところで走るという意味においてはちょうどいいのかなっていう気が、私の中ではします。なので、すごく全体的に車がまあ走りという意味においても、すごく洗練された。で今まで私3年ぐらい前にに同じようにノアの X、あれはハイブリッドモデルだったんですけれどもお借りして乗ったことがあったんですけれども、まあ、その時もちろんステップーゴンハイブリッド乗ってましたんでそれから乗り換えた時にものすごく音がうるさいガサツな車でもう耳が痛くなるような車であるっていうあのインプレッションをねさせていただいてたんですけれどもうそのイメージとは全くもうガラッと変わってもう別車になっていると。 いうことですなので、先代のノアと比べたら、もう今回この、これ、ガソリンの車ではありますけど、ガソリンだから音がうるさいとか、ハイブリッドだから音が静かだとか、もうそういう差別化みたいなものは、トヨタの中では一切してなくて、もう同じクオリティで作っていると、ベースグレードをとにかく同じクオリティで作って出してきているということだと思います。でそこで 高いグレードのものに関してはもちろん高価な装備っていうものがついてくるわけなんですけれどもでも不満が出ないようにもうベースグレードに関してはある程度のレベルのところで作ろうということでそこがしっかりとこのノアの X という車に乗ってすごく僕自身は感じたところだから正直そんなに贅沢を求めないんだったら。 見た目だとか贅沢とか豪華装備とかもうそういうことを一切求めないでもう十分必要最低限の装備でいいということなんであればこのノア X 例えば妥協したと買ったとしても後ですごくいい買い物をしたんだなって結果的にいい買い物をしてよかった値段が安く抑えられて良かったっていうふうに思う車なのかもしれないです。まあ、そのぐらい 仕上がりがりいい車になっ て, るんだっていうことを僕自身すごく感じるところですで今高速道路、まあ、アダプティブクルーズコントロールは基本的には高速道路で使うためのものになってますので、まあ、高速道路でインプレッションするんですけど、まあ、さっきからずっとアダプティブクルーズコントロールをたいて前の車に追尾してるんですけれど も, もうこれも。 いいいいいててなな車だともう乗れないっっううのが正直あります、まあ、こういったね普通の渋滞追従付きじゃないものでもアダプティブクルーズコントロールっていうのは、まあ、もちろん使えるものもあるんですけどこれは渋滞追従付きのものなので、まあ、渋滞しても同じように追尾してくれるっていうところがやっぱ大きなところなんですけれど、まあ、こういったところを走るという意味でおいてはもう本当にアダプティブクルーズコントロール入れてのんびり走るということ。でもう一つはやっぱり便秘に 徹した走りをするっていうこと、まあ、そういったところがすごくこの車の走り方なのかなって僕は思ったりしています。で、アダプティブクルーズコントロールとこのように相談支援働かせてあげると、まし、あ、ょに相談支援入れると、もうこの白線が壁になったかのような感覚になってくれるんで、まあ、こういった脇道運転した時にこういったそれる車線からそ れ, れるようなことがあったとしてもちゃんと注意を ハリアとかと比べると、まあ、まあこのように音で知らせてくれる場合もありますただこうハリアと比べるとハリア結構ステアリングのバイブレーションが強かったんですよブルブルブルブルブルっていう感じですごく分かりやすかったんですけれどこのノマボクシーに関してはそこまで強い制御にはなってないっていうところになりますなのでまあこういった先進装備 まあ、安全装備みたいなものがしっかりとついている。こういった X というグレードで関しても、このセーフティーセンスっていうものはしっかりと進化していると、まあ、いうことなので、これは本当にコスパの高いモデルになるんではないかなって、私個人的には思ったりしていると、まあ、いうことになります。で、ここからさらにジャンクション。 そういったところが結構車のコーナーリング性能とかスタビリティの高さとか運動性能っていうのが見えるところなんですけどもう全然怖さというものが全くないやっぱりこうフロアがすごくしっかりしているんでタイヤの設置変化っていうものがほとんどない四、まあ、駆っていうこともあるとは思うんですけれどもすごく車の挙動が安定してるな何も起きないですよ全然。 そののぐらいの感じでもそこそこスピードは乗ってるんだと、まあ、いうことなんですけれどでもコーナーリングするとすごく車の進化車体 の, そのボディ剛性の向上やっぱ TNGA という言葉だけあるんでボディがすごく新しく。 新設計されたというこまは通常でしたらこういったミリバンでしたらどうしてもフロアがねじれちゃうっていうこともあると思いますし、まあ、それによって余計な足の動きをするようになってしまうんでロールも大きめに感じたりすることもあったりすると思うんですけれどでもこれはそういったことがね全然ないんです。で そう最後に僕がすごくいいなと思ったところはこの車がすごくミニバンなんだけどもすごくね 低, 低重心な走りをしてくれるように感じるんです。あそこもこものボディ剛性 このフロアの合成が高くなっている理由の一つになっているのかなっていう気がします強いところをすごく感じれるようになるのでボディのフロアの剛性の高さっていうものを車に乗っててものすごくこう感じるんですだからそこのところでこう車がこう動いてるっていうような感覚がすごくあるんでなんか結果的に重心が低いかのような車に乗ってるかのようなそういった印象を受ける。 もちろん足回り の, そのジオメトリーとかも見直されてる部分っていうのはあるんだと思いますフロントに関しては足回りもストラットではありますけど新設計の足回りになっているということではありますので、まあ、ロールセンター等も見直されてるっていうのもあると思うしでエンジン自体も搭載位値見るからに低いなっていうものを感じるレイアウトにもなっているわけなんでミニバンだからといってもうセッタな車だからといって コーナーリングが不得意な車なんだっていうことも全然ない車になってるっていうのもこのノアボクシーの走りの走行性能という意味においての走りの特徴になってくるんではないかなってまあ私自身すごく感じるところではあります。で過去に私ハリアの 動画を上げさせていただいたことがあったんですけどあれもガソリンモデルだと思いますあれもすごく強烈な印象を受けたんですけどもうなんかホンダの私ハイブリッド乗ってるんですけどホンダのハイブリッドを乗ってる人間からああいったハリヤーのまあトヨタでいうと、まあ、ミドルクラス。 まあ、ハイクラスまではいかないにしても、まあ、ミドルクラスレベルの車でって見た時にものすごく車の上質さっていうものをね感じる、まあ、そこはねやっぱりすごいなと思ったんですけど、まあ、そこまでは確かに至ってないかもしれないけれどもでも明らかにカローラとかヤリスとかあいコンパクトカーの車に比べると質感の走り の, その質感の高さみたいなものは感じる。 っていうのはまあ、他メーカーからこうも他メーカーの車から乗り換えたとしてもすごくね。感じるところです。まあ、何よりエンジンパワーユニットの音なんかもこういった高速道路で気になるところだと思うんですけど、全然気にならないです。今ちょうど80キロぐらいで走っててエンジン回転が1200と1300ぐらいなんです。だ い, いだそのぐらいの回転数まあ、cvt ということもありますんで。でで、この cvt は？えー 今、まあ、無段階ではあるんですけど、一応10速まで刻まれてる CVT、9速ですかね、さっき10速まで入ってたんですけど、まあ、今は9速までしか入らないんですけど、あ、入りました、まあ、速度によると思うんですけど、こう10速まで刻まれた CVT になっています。で今ちちょうど10速で、まあ、速で度上げたければもちろんこの シフトアップをしてった方がいいに決まってるわけなんですね。そうするとエンジン回転下げられますんで。でこの状態で走っても2000回転行かない状態です。なので非常に音が静か。じゃあエンジン回転上げたらどうなの？っていうところです。まあ、エンジン回転今。3000。 600とか500ぐらいにしてますけど、まあ、それでも全然エンジンからの放射音なんかすっげーノイジーでうるせえなっていうような、まあ、そういった音っていうのはどんどんないです、ね、すごくスキーとしてるエンジンの音はもちろんするんですけれども。 低周波が伴ってなんか耳が痛くなるようななんか酔ってくるようなそういった音みたいなものは全然出てこないのですごくすっきりとした音になってる、まあ、決して音がいいっていうのとはまたちょっと違うんですけれど音がうるさいかうるさくないか不快に思うか思わないかっていうところで言ったら、まあ、全然不快に思うレベルではないと、まあ、いうことなんで、まあ、そこもしっかりとこういった高速道路で。 走るるといいいう状況におててても考えられて作られれ作車なのではないかなということを非常に私自身今回感じたというのがまあ高速道路で走らせていただいて感じた印象になります。と、はいうことで今回はこちらの新型のボクシングこちらの今回はノアの X エントリーグレードになるんですけれどもこちらの車をお借りして。